ペイントの説明をいたしますこちらでペンの種類を選択しまたカラーを選択しますこのようにフリーラインで描くこともでき直線を描くこともできまたサークルや 四角を描くことができます描いたものを消したい場合はこちらの消しゴムボタンを押すことで消すこともできますが左と右を両方クリックすることで消すこともできますまたこちらのペンマークを押すと描くことができなくなりますこちらで 音量の調節をいたしますまたこちらで録画をすることができます再生ボタンを押すことでこのように再生されますまたフォルダボタンを押すと 録画されたファイルを開くことができます設定ボタンを押すとダリムレコーダーの設定を変更することが可能になります。以上でライブコントロールの説明を終わります。